出て今度近寄ってっサウドミネイロ右足のクロス、これは逃げようと思ったところ危ないところにこぼれていたっを詰めたー、先制点はおっと、足をウドカ・ボリフェイスが取られたところ、浅野が狙ったー、入ったー、札幌追いついた、これアバウトに蹴ったロングボールだったんですよね、はい、でここのウドカのここ、もちろん滑ったところは非常に痛かったですよね。あら 回り込んでいるカネコ左足でアサノゴールボール詰めた。勝ち越しを大た。ここで金子の動きを取りにしてシュートしたんですけどおそ、はいまあ、らくドローダー戦からするとちょっと誰かがビハインドになって見えづらかったんじゃないですかねちょっと反応遅れました、ね、フリーダーラノスガー打たなかった中に送ってシュ<笑> あるんですけど見えづらい体勢だったんですよねこれよく一回飛び振ってみましたね今よく見えたのと菅野が慌ててブレーキかけて中をよく見ていたババアさらに入ってきた宮沢最後シュートまでいけるか押し込んだーー、ね、ビルドアップで中央相手に満たしてからている佐々木が潰しましたノーファウルです だから、荒木エゼンゲルに来た、折り返した、ドグラスビエール。あなるほど、はい、二人いるところ、チらっと見ても、いけるってなってあげてるんで。もうあとは、もう、ドグラスビエール選手も飛び込む気持ちで。距離感としては、ちょうどいいのかなって、はい、いう感じはしますよね。さて、うん、直接狙った。本当に、あの、コースを狙いながら。 武藤からのスローイン出して大迫三人が行く あ, あただまだ行くさあ流れてきた右足前ボールにしてこっからの見逃さないですよねこの大迫選手が前相手スローイン早かったですねまあここのキープと最後粘りながらねしっかり山本選手にボールを取ってさあまたここはコートボール左からのブーイン止めて右足 まあ、こぼれ球ですよね。セカンドボールを拾って、はい、まあ一度外につけて、まあ。相手の目線は全部ボールサイドによるんですけども、相手の目線が寄ってる中、うかここからアーリーもあります。負けた。マテウスサビオー、後ろからスライディング、ナイスブロック、またマテウスサビオー。ボールの道筋は違うとはいえ、はい。まあ、逆サイドへの展開という意味では、同じような展開にはなりましたよね。 最初のデスタはうまく動くさあドリブルで運んでいく渡辺渡辺がまだ持っていくだいたいバングが上がってカシーも上がってきました中川を使う中川シュートだ狙ったというかはい、いたと思いますボ、ね、ールのところは1ゴールを掘り込め目の前に2番手、新潟の選手狙ってきたガッポをついた でそういう意味右に動くじゃない、はい、手を上げているここはデゴリベラ止めてここで振っていった<音声>森下カットインからフィニガチー先制グランパス どうしても松丸としては下がらざるを得なかった寄せきれなかったですよ ね, ね少しフェイク入れたことエベル左左足同点追いつきましたエフマリノス対してちょっとコントロールが流れましたけどこ う, うまくねエベルが残して切り台いいところに入ってきましたね これチャンスになるかシュートー上里非常に高い位置を取ってるので最後上里里選手が現れていい得点になりましたけどさあこは上里折り返す今度は家長家長からのボール流した宮城このニアとその後ろと二人やっぱり人数かけてから上り まあ、このボールボー野抜けてきて宮代ただ川崎としてこれが入れば本当に大きいですね前島、今野中に行きながら今野からのボールウェリント ン, ン, トン押し込んだ1点、鶴野です 佐藤が出 て, そうです、ね、出ていたということですか樋口のキック中央へ左足島先生仲間のゴールやっぱりハードワークし続けてる、まあ、選手に落ちてきますよねで前でドルドルパスト選択名古屋名古屋クロス鈴木のヘッド ールからスペース見つけて走ってるのもこの瞬間見てるんですよね少し滞空期間長いボール入れることによって自ジエンジン横ス、ドイのシュート トうまくピッチャから時間を作って安西、このワンフェイクでね。